どうも、6代目です。6代目のネットで見た話題ということで、今回は IOC に日本空手道連盟の会長が、空手の組手だけではなく、肩も含めたオリンピック競技としての提案を行ったそうです。私個人としてはとても興味がある記事です。昔から空手がオリンピックにならないかなと私は思ってました。で、肩。 肩の方、ちょっと難しいかもしれませんが、肩の綺麗さ、あの美しさがわかる人ってやっぱり世界的に見ると難しいのかもしれません。皆さん同じ動きをするわけですから、えー、その中で、人挙動、人挙動の綺麗止め、美しさがどう反映されるか、そのあたりを組んでもらえないとなかなかオリンピックの種目には 難しいのかなとも思いますけど、ぜひとも頑張ってほしいです。空手の肩ってきちんと一つ一つの動きに意味がありまして、空手のビデオなど見ると、その肩に相手をつけて、実際にどういう意味があるのかわかりやすいビデオもあります。まあ、私は今空手はやってませんけど、まあ、肩ももちろん好きでしたけど、まあ、組手も 組手の方がどちらかというと得意でしたけど、型は型で大事なことでしたので、必死に練習していた記憶があります。私が商談試験を初めて受けるとき、そのときは父親から、こんだけ型を1日練習しないと受けさせないと言われましたので、どんくらいだったかな。1週間で1つの型を1000回ぐらいやったと思います。そのぐらいやらないと私の場合は受けさせてもらえませんでした。肩ってやっぱり、